みなさん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ。第4回、動的プログラミング。第1部、動的プログラミングとは。あです。では、あと先週ですね、2週間前ですねあと、まあ、探索法を勉強しました。で探索法って言ってたのは、ある問題に対して探索空間を作って、 で、その探索効果から問題一つずつを確認するのアオグリスムでした。で、探索法の中に、えっ、ー、と、まあ、完全、全探索と、えっ、ー、と、微分探索と、あと、グリーティ法を、まあ、三つを見たんですが、もう一つ置いてたのは動的プログラミングですね。動的プログラミングも、なんか探索法の中に入っているアオグリスムと言 い, います。では、今週が動的プログラミングを勉強します。まあ 動的プログラミングの簡単なアイディアということが、計算コーストをメモリコストに交渉するっていう感じです。メモリ、計算コーストの代わりにとメモリコストを使います。じゃあ、このビデオでなんか動的プログラミングの基本的な知識を復習しましょう。では、動的プログラミングが簡単に言うと、あの、回答の 一部をメモリに保存するアオゴリズムです。まずは DP テーブルを作ります。DP テーブルが、まあ、あと、行列で、で、行列の、あと、縦と横は、なんかその、回、えっと、再帰関数のパラメータとなります。 まあ、他のやり方もあるんですけど、まあ、基本的には関数なんか問題を解決する再帰関数を作って、でその再帰関数のパラメータは DP テーブルのあと縦と横になります。まあ、DP テーブルがあると、正規状態を DP テーブルに入れて、で次はその 前, の前話した再帰関数、あるいはループを使って、DP テーブルの残りを記入して、 で、ディップテーブルが記入し終わったら、まあ、回答が見つかります。いつ、どなく時にね、なんか、DP はいつ使うかって考えると、競技プログラミングの時ですと、最適化が必要問題、あるいはカウンティングが、数えるが必要問題の時だと、まあ、ディップテーブルの匂いがする問題といいます。 ですね、あの問題の文章を考えると、あのなんか、ソリューションの数を数えてください。例えばこの、この問題を解答するソリューションの数を数えてくださいの文章が書いているときとか、ミニマルコストを見つけてくださいとか、マクシムレインフ数を見つけてくださいとか、そういうふうな文章が出ると、まあ、これ DP かなってまず考 え, 考えられます。ですね で、えー、DP の、えー、と計算コストはどれぐらいかというと DP のいいところがほとんどの場合だとなんか計算コストすごい計算しやすい。基本的に DP の計算コストが DP テーブルのサイズと同じです。まあ、もちろん DP テーブルのサイズの1コマを、えー、と処理する時間も数えないといけないんですけどですね。ですので えっと、まあ、それは DP テーブルの計算コストになりますので、DP、DP 法を考えると、これは時間内で取れるかどうかを想定することができます。最後は、なんか DP テーブルはもう少し論理的に考えると、あの、数学のインダクションに、えっと、すごく近います。近いんですね。ですので、なんか数学のインダクションが分かると、まあ、DP がわかりやすくなりますので、 あのぜひそれを考えてみてください。では、多分 DPO 一番説明しやすい方法が例を挙げることですのであの、このビデオで例を2つ挙げます。一番の例がウェディングショッピング。ウェディングショッピングが、えっと、今週の問題の1つです。では、ウェディングショッピングの問題の概要というと、いくつかのアイテムを買う必要があります。 だけど、予算 M の最大予算があります。ですね。で、問題の内容が、あの、アイテムのクラスは C クラスがあります。で、それぞれのクラスの中には KC のオプションが入ってます。ですので、それぞれのオプションが KCI がコストがついてます。ですね。で、課題の目的は、 それぞれのクラスから一つのアイテムを選択する必要があります。で、選択については、さ、コスト、なんかと、合計のコストを最大化しないといけない。ただし、あの、予算の M を超えてはいけません。ですね。で、問題の、えっと、制限を考えると、M が200以内、クラスの数、まあ、予算が200以内、クラスの数が 1から20クラスが入っています。で、それぞれのクラスについて、0から20アイテムがあります。あ、すみません。1から20アイテムまでがあります。ですね。では、まず、この問題の説明を見て、自分でちょっと見てください。考えてみてください。全員探索した場合、この問題はどれぐらいの空間、 探索効果がありますかでは、全探索の解き方法を見てみましょう。あまず、全探索を見るまでに、まあ、ちょっとなんかその回答の例を見てみましょう。例えば、なんかこれは、えー、とサンプル係数の一つです。C はクラスが3。で、KC が、えー、と3、2、4。なんかクラス1が3アイテム、クラス2が2アイテム、クラス4が4アイテム。 で、こんな感じです。K0 が6コスト6とコスト4コス ト, コスト8のアイテム。K1 がコスト5とコスト10のアイテム。K2 がコスト1とコスト5とコスト3とコスト5のアイテム。なんかコストが同じアイテム複数があることがありえます。ですね。で、予算が20であれば、答えが19ですね。なんで答えが19というと、なんかクラス0から8、 をコストすするアイテムを選びます次はクラス1から10をコストするアイテムを選びます。最後はクラス2から1をコストするアイテムが選びます。でも、状況を考えると、この答えもありますですね。クラス0から4を選んで、クラス1から10を選んで、クラス2から5を選びます。ですね。一方、予算が9であれば、あのその、えっと、回答がないんですよね。あのどれぐらい探しても、 一番コストが低いのは4を選んで5を選んで1を選ぶ。で、これでも10だから予算を超えてます。だからこの場合だとノーソリューションとなります。では全探索で考えてみましょう。ですね。あの、一つの回答は前のスライドで見た通りに、一つの回答はそれぞれのクラスから一つのアイテムですね。 だから、すべてのクラスのすべてのアイテムの組み合わせとなる。ですね。残念だけど、グリーディ法でこの問題が解けられます。前の例で見てみてください。ですので、まず、なんか、サイ関数で全探索を見てみましょう。再イ関数はこれ、ショップ MG ですね。M が、あの、今まで使った予算です。で、G が今度検討するクラスです。ですね。 で、あの、予算、今まで使ったお金が予算より大きければ、この回答が、まあ、この再起はダメですので、戻ります。ですね。マイナス1が、なんかこの再起で回答を見つけられませんでした。で、クラスが C であれば、もうすべてのクラスをチェックしましたので、この M が回答になります。今までこのクラスまで来たコストと回答になります。で、あの、エンドケースじゃなければ再起します。 まず、現在のクラスで、まあこれは KCG だったんですね。現在のクラスで、すべてのアイテムに対して、なんかそのアイテムの合計が再起しますですね。ショップ M プラスそのアイテムのプライスと次のクラスですね。だから、それぞれのアイテムを使う場合には、どの回答になるかで再起します。で、そのトータルの最大化を あの、今回の再起の、えっ、ー、と、回答と開始します。まあ、これは再起関数。これだけで全員探索の再起関数になります。で、えっ、ー、と、最初はショップ00。まだ何もお金使えないし、使ってないし、最初のクラスで調べます。では、この全員探索はどれぐらい時間をかかるでしょうか まあ、あの、最悪の場合だと前、前の、前のスライドの前端差が20の20乗の選択がありますので、そのコストになります。相当大きなコストですね。なんでそんなに大きなコストになるかというと、えっ、ー、と、まあ、このケースを見てみてください。このケースでわかると思うんですけど、ショップ12が何回呼ぶんでしょうかね。 ショップジュニーがなんかその 2,、えっと、まあその2クラスを選ぶときにお金を10使ってたんですね。2クラスを呼ぶときにお金を10使ってたのは、例えばクラス0で1のアイテムを使って、クラス1は4のアイテム1のアイテムを使って、これはコスト10になりました。でも、クラス0の3のアイテムを使ってで、クラス1の2のアイテムを使っても、 クラス2がなんかショップ12になります。ですね。あと見ると、この2の4と、この1の2と3が、それもクラス12。これを見てると、ショップ12の関数の呼び方はいくつかがあるんですけど、この関数がランダムじゃないから、ショップ12を呼ぶときに必ず同じ回答が出てきます。ですので、ショップ12を 2回を呼ぶと、もう、もったいないの仕事をやってる。ですね。で、この場合だと、4回、ショップ12を呼んでるんですね。ここで減らすと、アオグリスムは相当速くなります。それは DP を使います。で、ですので、この、このように、再帰還数を見て、なんか、同じパラメータで何回呼んでると、気づくと、その同じパラメータを何回呼ばないようにするために、 GP の、あと、ま、一つの特徴となります。ですね。こんな状態になると、ま、これを GP を使うと、えっと、有利って思われ、思われます。じゃあ、GP の使い方を説明しましょう。まず GP テーブルを使って、で、GP テーブルのパラメータが、あの、M と G となります。ですね。で、このテーブルはサイズはどれぐらいですかですね。なんか、M が、えっと、予算のサイズ、0から200。 G がクラスのサイズ、0から20。だから、あの、全端索のコストが20の20乗なんですけど、DP テーブルのサイズは、なんと、200×20、4000ですね。ま あ, あと、4020ですね。相当大きな違いですよね。ですので、まあ、こういう風な問題の場合だと、DP が相当早いアグリスムとなります。 では、DP、えっと、テーブルはどうやって使うか ?DP テーブルの使い方は2つの考え方があります。トップダウンとボトムアップですね。トップダウンのアイディアがメモイゼーションです。あの、まあ、再帰関数を読んで、で、えっと、計算する前に DP テーブルがなんかそのパラメータでもう解答が入っているかどうかを確認する。 もう一つがボトムアップ。ボトムアップが再帰関数を使わずにループで DP テーブルを書きます。その両方を見てみましょう。まずトップダウンですね。このスライドで前の全員探索のさん全員探索の再帰関数を見てます。ショップ m 1ですね。でもその前に、まず DP テーブルを作りま す, です、ね。マイナス1がノーリザルト。 マイナス2がノービジテルですので、マイナス2で、あの、イニシャライズします。では、エンドステイトが、まあ、この2行が同じなんですけど、この行だけは違います。計算をする前に、テーブルに、あと、なんか、回答が書いてるかを確認する。回答で、テーブルに書いた回答があると、その回答を返すだけです。で、えっと、計算して、した場合だと、リターンをする前に、 テーブルをアップデートする。この2行だけで全探索を DP に変更しました。ですので DP がなんかあの、まあ僕も最初は DP はすごいわかりにくいと思ったんですが、このトップダウンの DP は結構わかりやすいですよね。再起プラスミモだけ で, で。それだけでなんかアゴリスムがすごく速くなりました。じゃあ次はボトムアップを見てみましょう。 ボトムアップはもう少し、なんか、あと工夫が必要ですよね。ボトムアップはまずテーブルを作って、で、えっ、ー、と、初期状況を調べないといけない、考え、えっ、ー、と、決めないといけないですね。で、えっ、ー、と、初期状況が unprocessed ってマークして、で、ループを変わって、すべての unprocessed state に対して、あの、その値を計算して、次の unprocessed を計算します。ですね。 なんか DP を考える、と、ボトムアップ DP を考えると、初期ステートは何ですかを考えないといけないし、あとは、なんかそのプロセッシングの関数も考えないといけないんですね。でもこれをわると、なんかフォアループでプログラムが終わります。例えば、あと、前の、えっと、前のウェディングショッピングで、この場合を考えましょう。予算が10。で、クラスが3つ。K0、K1、K2。 で、クラス0が24、クラス1が46、クラス2が1なんですよ。で、スタートステートが、さっきと同じ。まだお金を使ってないし、クラス0を処理したい。ですので、最初のステートが00ですね。で、そのトランジ i ションファンクションですね。移行の関数ですね。C から C プラス1のカテゴリーに移行することです。 まず、あと、お金を全部歩いて、で、その予算の中に Unprocessed State 見つかったらですね、まず、すべてのアイテムにと、次のコストと次のクラスにマークします。じゃあじ、えっとで、実際のソリューションが最後のクラスに一番大きなお金をマークされたか。ちょっとシミュレーションしてみましょう。ですね。 まず、ここはプロセスなので、で、このループがここだけをプロセスします。で、この x で、まあ、この行で、えっ、ー、と、s プラス1と i プラス kc。ですので、0プラス2が1、2、0プラス4が1、4をマークします。じゃ、次はここに行きます。2をプロセスします。2をプロセスすると、2プラス4が6、2プラス6が8。 で次は4。4をプロセスすると、4プラス4が6。すみません、4プラス4が8。4プラス6が10。だから6と8と10をマークします。で次行くと、まず6をプロセスして、6プラス1が7、6プラス3が9、6プラス2が8。8プラス1が9、8プラス3がなし。8プラス2が10。で10がプラス何でもなしなので、 マークしているのはこっちです。で、この全てをマークするのは、一番大きなのは10なので、回答が10となります。で、これはプログラムにすると、ただこれだけのプログラムです。テーブルはリセットして、で、テーブル00がマークして、で、すべてのクラスとすべてのお金でループして、で、そのタブルが1であれば、それをループします。 これはちょっと大きいなんか3乗のループになります。でも、ああ再起関数も3乗のループがありました。すべてのアイテムを計算しなければならなかったですね。これはなんかボトンアップ DP がトップダウン DP よりちょっと考えにくいなんですけど、 コードがよくのば多くの場合があると、ボトムアップ DP のコードが簡単になります。これを見ている通りに。じゃあ、どっちを使うか。トップダウンとボトムアップですね。トップダウンのプロが、えっと、まあ、実装しやすい。サイ関数、が、前端作の再起関数があれば、トップダウン DP ができます。ですね。でも、ネガティブって考えると、再起関数がある程度のオーバーヘードがあります。で、あとは、なんかその DP テーブルが、 小さくすることができません。全てを使わないといけない。ボロンアップが、えっ、ー、と、まあ、全部の DP テーブルをビジットするであれば、この方ボトムアップの方が早いですね。フォーループだけです。ですね。あと、あの、ボトムアップの DP テーブルのボーナスなのは、フォーループ で, でやってるので、テーブルが全てを作る必要はありません。この、これを見てると、 S0 が処理が終わったら S0 が必要ではないですね。S1 が処理終わったら S1 はもう必要はない。だから、このテーブルは全て作るじゃなくて、old と new だけ2つの、あの、ベクターで済みます。でも、まあ、コーンが、えっと、トップダウンよりなんかちょっと考える必要があります。ですね。あと、その DP テーブルがイスパースであれば、つまり全てのあとコマが 記入する必要がなければ、ちょっと時間の無駄があります。じゃあ、前の、じゃあ、前のスライドが、えっと、合計の予算だけを開始しました。だけど、一部の問題だと、なんか最適解の数、なんかコストとか、ミニマルコストとかだけじゃなくて、そのミニマルマクシマルコストの、なんか、 組み合わせも説明しないといけない。ですね。例えば、なんか、あと M だけじゃなくて、どの相手も買ったかを説明する必要がある場合もあります。それはどうしますか実はそれはあまり難しくない。一つのテーブルじゃなくて、二つのテーブルが必要だけです。ですね。一つのテーブルがママへの DP テーブルです。でももう一つが、親テーブルという問います。親テーブルが DP テーブルを記入したときに、 そ れ, をそれを記入するために何の選択したのかを記入します。ですね。えっと、親テーブルを記入するときに気をつけないといけないことが、課題によって、問題によっては、例えば複数の回答がある場合は、あの、アルファベティカル順で回答を答えしてください。 その時だと、なんかそれはタイブレイキングって言いますね。タイブレイキングを、なんか 親, 親テーブルを記入するときにタイブレイキングを気をつけないといけない。では、このビデオの2つ目の例を見てみましょう。この2つ目の例は親テーブルについての話をもう少しあと完全にします。この2つ目の例がアップルフィールドという問題です。 今回の宿題ではない問題なんですけど、今回の宿題でこの問題に似ている問題が2つあります。じゃあ、この問題がこのアップルフィールドがあって、リンゴの畑があってで、そのリンゴを集まるロボットを使いま す, です、ね。このロボットが左と下しか動けない。で、あと、左上で始めて右下までが動きます。こうすると、 リンゴを拾う数が最大化するパスを計算してください。っていう問題です。じゃあ、この問題の前端策を少し考えてみてください。例えば、ロボットを歩くと、まあ、これは一つのパスです。このパスがえっと最適解ではないんですよね。でも、まあ、あの、 左、下、左、左、左、左、左、下、下、下、下、左、下。これは一つのパスですね。じゃあ、どうやってその最適解を見つけ乗るか。まず、あと前端索のやり方を考えましょうぜ。パスの数はどれくらいあるんですかね。まあ、よくよく考えると、あのこのロボットがどのパスでも、あの だ右右に、あ、レフトじゃなくてライトですね。右に n ステップを動かないといけない。ですね。で、下に n ステップも動かないといけない。畑は n×n からですね。だから、それを考えると、どのパスでも0と1の文字列で、0の数が a に、1の数が a。ですので、n0 と n1 のペームテーションです。じゃあ、 2n と n0 n1 のペ e r m u t a t の数が 2n の階乗割り a の階乗かける a の階乗まあこれは相当大きいですね階乗が入っている数だとまあ全探索が無理だなって考えられますね階乗の二乗か計算してみてください<笑>ではでもなんかウェディングショッピングのようになんかあのそのオーバーラッピングサブ プ, プローブレムがありますオーバーラッピングサブ プ, プローブレムか何かというと例えば xy から nn までの最適パス、回、パスが00から xy までどのパスに歩いても xy から nn までの最適パスが同じです。ですね。同じく0から xy までの最適回を見つかれば xy から nn までの最適回が同じです。ですので、えっ、ー、と、00から始まっても xy から始まっても それ以降のなんか最適解が同じなので、それを考えて DP を使うことができます。では、あの今回が逆にボトムアップ DP から始めましょう。で、DP テーブルと親テーブル両方考えましょう。まあ、DP テーブルが、えっと、n プラス1かける n プラス1のテーブルとなります。そのプラス1が初期状況を作るためです。ですね。 で、えっ、ー、と、それぞれのポジションが00から xy までの、えっ、ー、と、最大の広タイリングの数が入っています。ですね。親テーブルも同じ n プラス1プラスかける n プラス1、うん。それぞれのポジションでは、あの、どこから来たのかを、えっ、ー、と、記入します。ですね。で、DP テーブルの初期状況が、えっ、ー、と、まあ、その、 前、なんか右と上が0でたくさん書いて、あと記入します。ですね。で、その移行関数が、あの二重ループ、ループとなります。その二重ループが、えっと、まあ、縦から横、まあ、横から縦でも両方できます。で、それぞれのマスに対しては、DP の xy が、そのリンゴの xy、まあ、入力テーブルですね。リンゴの xy プラス最大の 上から来た DP と左から来た DP です。ですので上から来た後このリンゴはどれぐらいになる左から来た後このリンゴはどれぐらいになるそれを2、その二つを比べてなんかパスのもう一方が決めることができます。で、同じく 親, 親テーブルもあと決めます。コードがこうになります。ですね。前のスライドを説明するコードです。 アップルは、えー、と入力テーブルです。ですね。で、DP テーブルと、が、あとの 最, の最初化が、あの、0行と0列が0にします。ですね。で、パレント親テーブルもあります。で、二重ループで DP テーブルが入力、まあ、今回、ここのリンゴの数プラス、上の DP テーブルと左の DP テーブルを比較します。 で、DP テーブルを比較して、親テーブルも記入します。まあ、これは前のスライドの説明するコードです。これをちょっとシミュレーションしてみましょう。これは入力ですね。ここは1リンゴがあって、ここは2リンゴ、ここは4リンゴ。ここは DP テーブル、ここはパレントテーブル。で、これは DP テーブルの初期状態ですね。あの、0行と0列が0に入ります。じゃあ、11をからループして、11を計算すると、 0プラス1と0プラス1を比べて結果が1。で、なんか両方が同じだとパレントテーブルは上を選びます。じゃあ次だと1プラス0と0プラス0だと最大は1ですね。ですのでここは右から来ました。次はこの2のリングがあります。0プラス2と1プラス2が1プラス2、3が最大です。で、そうするとなんかどんどん続けていきます。これは1行名ですよね。 まあ上から何もリンゴがないから、どっちらかというと、まあ最大パスが必ず左から来るパスということですね。じゃあ2行目行きましょう。0プラス2が0。1プラス2が3。ですので上から3となります。で、ここは、えっと、左、3プラス2が5。1プラス2が3。それで5となります。で、ここをするとなんか5が続いて、 で、こっちが3プラス2と5プラス2が7になって、で、ここは面白いですよね。なんか、上から来ると9、左から来ると7。ですので、今回が9、上から来ます。で、そうすると、こんな感じになります。で、最後の行が同じ計算して、なんか、3から上から来て、5プラス3上から来て、8を続、キープして、8プラス1、9にして、9プラス1だ10ですね。で、これは9プラス、 0だ、9。10プラス0が10。で、最後は、13が10より大きいので上から来る。ですので、パスが上、上。ですね。これは最適解パス。まずずっと右にいて、最後は下に行くことです。はい。これはあの DP の基本的なあと考え方です。次のビデオでは、 よくある DP の問題を紹介しますではそこまでまた話しましょう